新年明けまましておめでとうございます2019年平成31年もどうぞよろしくお願いいたしますと言いたいところですがもう2019年は8ヶ月も前に終わってしまいましたさて今回ですが私が2019年の1月1日に登場した日光の臨時便3111便初日の出初富士フライトにて利用することができたビジネスクラスの座席を皆さんに紹介します 通常日光のビジネスクラスは多分長距離便だともうほとんどがこのタイプなんじゃないですかね JAL スカイスイートワンという大変快適な座席ですこれはリクライニングを倒すとフルフラットになるというタイプでまた自分の区画がこのように囲われていて寝っ転がっている時なども基本的に他の座席に座っている人と目が合わないようになっていますまた自分の区画には直接入ることができ他の人の前を通るということがありません 本当に快適でねまあ、いくら乗っていてもこれであれば苦痛にならないなと感じるほど大変満足できる素晴らしい仕組みの座席です窓側は特にいいですねもう自分の部屋であるかのようにして使うことができちゃいますただ実はこのスカイスイートというタイプには他にもいくつか種類がありましてスカイスイート2と3がありますで今回初日の出初富士フライトに使われていた座席はスカイスイート3があてがわれていましたこれはまあそのスカイスイート3なんですけど随分複雑な形 窓側、そして通路側に2席、そして窓側ということで、1、2、1の座席配列になっています。やはり全ての座席が直接そのまま通路へ出ることができるようになっている、またフルフラット型に変化をするなど、快適性に関してはあまり変わらないような気がしますが、それでも随分雰囲気がさっきまでのスカイスイート1とは異なっています。ぜひ一度乗ってみたいと思っていたこの座席、幸運にも比較的安い初日の出フライトで利用することができました。 まずは2番の A 席に座りました窓側の座席ですそして少しずつリクライニングを倒していって完全にベッドの状態まで持っていきますベッドの状態にすると多分ね人がその上に2人ぐらいは座れるような頑張れば座れるようなまあ、それぐらいのスペースになるのかなと思うんですが今私は座席を ベッドの通常の向きとは逆側にかけていましたが窓に近づくためにはああいったところにあぐらをかいて座るとかまあそういう使い方がいいですかね普通にベッドに足を伸ばして座るとこんな感じちょっとずいぶん不思議な独特の光景ですよね、まあ、ともかく広く感じますけどね足元はこのように穴がぽっかりと開いていてその中に差し込むという形になっていますそのスペースもすべて使えば大体の人が完全に寝転ぶことができるでしょうよほど 2m ーー何十 cm とかなければね大丈夫だと思います 上から見るとこんな感じ、なんか宇宙船のコックピットに座っているかのような感覚を覚えます。それから、今これはリクライニングの光景ですが、やはり背中とそれから座面のところが立体的に動いて、そして大きな背もたれになるという仕組みです。ちなみにシートベルトがずいぶん分厚くなっていますが、この中にはエアバッグが入っています。万が一の時はこれが出てきてくれるんです。エコノミークラスよりも安全性ではこちらの方が分があるんじゃないですかね、エアバッグがありますから。 座ってみてもやはりなんか不思議なちょっとね書斎に座っているかのような感覚です後方から初日の出差し込んでいきますただこの窓の前よく見てみると後ろの人の座席のところがすぐ手前まで張り出しています 結構このスカイスイート3という座席は、まあ、もちろん機能は様々豊富に揃っているんですけれどもどちらかというと狭い空間にいかにしてたくさんのビジネスクラスを用意してそしてみんなに快適に過ごしてもらうかということを第一に考えたようですだからこの荷物入れもねまた三角形になっていてちょっと不思議な感じ上にライトがついていて大変気が利いていますが狭いスペースをうまく活かしここに荷物が入れられるならと JAL が用意してくれたものですまたここも なるべくスペースを有効に活用できるよう壁の面をくり抜いてそこに肘掛けを設けましたうまいことを調整されていますので狭いなという感じは特にしません機能は JAL スカイスイート1や多分2とかと一緒だと思いますけれどこれはランパーサポート背中の部分の盛り上がりを調整できますそしてテーブルですが前の壁から取り出してそして手前に引っ張るという仕組みですテーブルは最初に開いた時は斜めの状態ですが それを手前に引っ張ることで、蝶つがの部分が動き、体とは平行になります。うまく調整されています。JAL も結構、この斜めの角度を調整するのとかね、いろいろなところで、頑張ってこの座席を作ったんだなという感じがします。真上の方向を向くと、散歩を囲まれている、まあ、こんな景色になるんですけども、相当のプライベート感があります。これはね、JAL スカイスイートのワンとか、それ以上かなと思いましたよ。寝ているときに関しては。それから、 まあ、今回はクラス J という扱いになっていたようで国際線で使っているようなマットレスなどは特にありませんでしたが、まあ、ともかく寝てみれば十分に快適ですまあこれ本当はシートベルトはねこういう時でもしてなきゃいけなかったんだなと思ってるんですが、まあ、ともかく寝心地に関しては当たり前ですが従来のビジネスクラスと特にこの時ね変わらなかったなという印象です基本的に私はビジネスクラスに乗ってる時はずっと倒した状態でゴロゴロしておりますが揺れてきてもですね酔っかかる場所などもありまして 結構この後ろの壁のところ良かったですよまあ少し硬いかもしれませんがずっと倒した状態にして後ろの少し丸みを帯びている壁に、まあ、こんな4日かかるこういう使い方が一番気楽でいいかもしれませんさて飛行機は富士山の近くを今飛んでいますこれから先、まあ、実は今回は通路側の座席も使うことができたので今度は皆さんに通路側の席の様子をご覧に入れます JAL スカイスイート3の客室内はこのように遠方まで見通しが利きます 実は向こう側の窓さえ見渡すことができてしまいますでも他のお客さんとはやっぱり顔が合いませんこれうまいことね工夫して角度も考えてんだろうなと思いました座席にかけてみての一番の感想はあ、すごい低いなということですこれはまた後ほど説明しますなぜあの座面がね窓側と比べてすごく低くなっているのかテーブルなどももちろん自分の座る高さに合わせて使いやすいように設置されています スカ イ, スイーのの場合、窓側1席窓側側席、席、席席そして中央に2席の1列で4席並びという こ, とになっていますこれで座席を倒しますとだんだん前の方へ出てくるんですがこの前のところに足を差し込むというのは変わりませんただベッドにするとすごいもっと低く感じるようになりましたね床になんか布団を敷いて、ね、寝ているようなそういう感覚を覚えます これなぜそういうことになるのかと言いますと私のこの足を入れている場所の上の部分にちょっとまた別の出っ張りがありますがこれはお隣の座席の方がリクライニングを全部倒したときにそこに足を入れるそういうスペースになっているのです要するにお隣の方と足元の部分だけは共有していて上下で足が交差するような仕組みになっているということですスカイスイート1やスカイスイート2ではこのような横幅を短縮するための上下の足の交差ということはありません ただそれだけつまり横に幅を取るタイプの座席その代わりに縦にたくさんの数を並べるということになっていますのでまあ、おそらくなんですが他のビジネスのタイプと比べても窓側の席が多くなるんじゃないですかねこの点は大きなメリットかと思いますだから今回の初日の出フライトにも選ばれたはずですこの画像を見てくださいちょうどお隣の座席の方と私の座席とがそれぞれ90度に近い角度で 足元を交差させていることが分かりますおそらくお隣の座席の方は、まあこれ座ってませんけれどこっちはね、すごい座面が高く感じるんじゃないのかなと思いますリクライニングを全部倒せばベッドのような感覚を味わえるかもしれませんもう一度客室の全景をご覧いただきますこのようなタイプの座席の配置をヘリボーンと呼んでいますヘリコプターと関係のある言葉だそうです今度は新しく開業するという JAL と関係が深いジップエアという新しい LCC では国際線にビジネスクラスの設定がありそこではやはりこれと同じようなヘリボンシートが設けられるということですただ足元の交差はないそうですこの中央席ですがなるべく幅を広くするために肘掛けを下に下ろすことができましてベッドと同じ高さにして広いベッドとして使ったりまた出入りしやすいように一番下まで下ろすことなどもできるようになっていますまた中央のシートベルトこれ安定感があって良かったですね結構安心になると思いますよ 3点指示式というのかな斜めと横と2箇所にあるシートベルトですがっちりと押さえてもらっているという感じがしますただ、まあ、残念なのはこの中央席に座ってしまうと角度の関係上なかなか窓の外を見ることは難しくなるということですねもっとも他のスカイスイートに座っても通路側とかからでは窓の外を見ることは相当難しいとは思いますけれどもうそろそろ着陸してしまうというので座席は完全に元に戻しておきました 航空会社のビジネスクラスは年々良くなっていく一方です小野田さんがこの間紹介されてましたが全日空では最近ザ・ルームという扉が閉まる最新型のビジネスクラスまで開発してしまったそうです JAL のビジネスクラスはこのスカイスイート3が一番新しいところになっていますが、まあ、どちらの会社のビジネスクラスを見てもスペースをどのようにうまく活用するかそこにかなり知恵を絞っているということがわかります見ていても知恵の輪のようで面白いものです 後ほど上の棚をお分けに乗る際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください今日連絡です客室長務員はドアモードをマニュアルに変更し相互確認を行ってください今回のフライトは2時間程度で終わってしまうものでしたからやはり今回のビジネスクラスの一番のありがたみを感じるということはまだできていないのかと思います新型コロナウイルスで一体いつになったら国際線に乗ることになるやら 全く分からない状況ですが私、最近エコノミークラスとかに凝り出したんですけど、やっぱりでもこの映像を見ていると、ビジネスでどっか快適な海外旅行でも行くか、そんな気分になっちゃいますね。最後に操縦士さんたちがこちらへ手を振ってくださいました。それでは今回の紹介はこれで終わりです。どうもありがとうございました。